ステップ3、単一格子、シングルフォータンズ。そして今回には遠いモデルを作りたいと思いますけれども、それはこのレッスンの残りのステップ、そしてその後は少し 使, う使います。としては、このハムルトニアンの演算なんですけれども、H bar オメガ、A hat dagger,A hat plus 2分の1、そしてこの交換子 が, が、 A hat, A hat dagger equal 1になるでしょう。そしてこれが時間依存せず の, のショーリング方程式 な, なんですけれども、H hat n イコール E n n、uh, に, になります。そしてこれが E n イコール H bar o m n プラス2分の1、n イコール整数になりますよね。そしてこれが n のフォックステートになるんですが、 ケット円としてはそして、bra m と ket n の内積が delta mn になります。そして、大文字の n 発演算子かけるその ket n なんですが、それが小文字の n, ket n になるんでしょう。そして、この n 発がこれがナンバーオペレーターとしては、それが a hat dagger a hat になります。 そしてこれが Vacuum、真空なんですが、それが n イ q u a 0の場合には、この Ket0 で書きます。それから、Single Photon State としては n イ q u a 1で、それが単一格子があって、それが Ket1 として書きます。で、その揺らぎを計算したいと思いますが、この e トの平均値、 の、まあ、この sub1、その1が、それが1 の, の状態なんですが、それが bra1、e ッット ket1 になるんですね。そしてこういうふうには書きますが、これが先っき の, の開発した表現なんですが、そうすると、これが0になります。そして平均は0なんですが、分散 と, としては、 こういうふうには計算して、この長い表現になって、先のステップと同様に、いくつかの項がなくなって、そして残りの項イコール。今回には3かける大文字エプセラン1の事情になります。そしてこれが1と運動量の演算子なんですが、デルタ q デルタ p イコール 分のになりますそしてこれが単一格子 の, の揺らぎになります。そしてこれが最小不確定の状態にはなりませんが、これがそれより大き い, 大きい場合に大きいんですよね。そしてこれがまあ重要なんですが、これが一つの気をつけなければならないポイントなんですが、 これがまあ連続的な波の計算ですで。これがシングルモードとしては計算したので、そのまあ平面波などをやってたんですが、それの連続のサイン波になっているとの計算の手法としては使いましたよね。そしてそれがビギニングとエンドはありません。そのビギニングとエンドがない と, と、計算は合うかどうかは。 微妙なんですけれども、単一格子としてはそれがもちろんそれは連続的な波にはなりません。そして、この単一格子 の, の関数、状態 と, としてはそれが Wave Packet といいますが、その Wave Packet は有限の状態になっているんですね。それ が, が連続の無限の状態にはなりません。それから、その 単一格子のステートがそれが複数モードの放射で計算しなければなりませんが、今回のレッスンとしては、この簡単な遠いモデルしか使いません。